日本を追い抜くんだそうです。どうも、政治いろいろの学部です。与党共に民主党の次期大統領選統一候補に選出されたイ・ジェミョン氏。そのイ・ジェミョン氏の発言が注目を浴びているようです。中央日報の記事を引用します。イ・ジェミョン、京ギド知事が10日、 韓国与党共に民主党の第20代大統領候補に選出され、日本メディアはイ氏が選挙感謝演説で日本を追い抜くと発言したことに注目した。E 氏はこの日民主党大統領候補を確定し、演説を通じて、気候危機や技術革命、世界的感染病に最もよく対応した国大韓民国。だから、 日本を追い抜き、先進国に追いつき、ついには世界をリードする国、そのような大韓民国を作っていくと明らかにした。朝日新聞、日本経済新聞、産経新聞などは、日本を追い抜くというイ い, いの発言を報じた。朝日新聞は、イ い, い知事は、日本を追い抜き、先進国に追いつき、世界をリードする国、大韓民国を作る。 と抱負を語ったと関連記事を通じて伝えた右翼志向の産経新聞は一紙の演説内容について日本への対抗意識を早速覗かせたと解釈したとのことです中央日報は韓国の中ではどちらかといえば保守傾向の強いメディアであり親米反北朝鮮傾向の説を論じる風潮があるメディアです 革新系政党と言われている与党共に民主党とは距離を置いているメディアでもあり、緩やかな反ムンジェインと言っていいメディアです。その中央日報にとっては、イ・ジェミョン氏は招かれたる客であり、イ・ジェミョン氏が進める強固な反日に対しては、内心苦々しく思っていることでしょう。自身が推奨する親米のためには、強固な反日など邪魔でしかないですからね。 しかしながら、その中央日報といえど、大っぴらに、日本と協力せよ、日本と仲良くしろ、などとは到底かけるはずもありません。誤った愚民教育のせいで、反日が骨の髄まで染み込み、すでに宗教の域にまで達している韓国でそんなことを言ったら、中央日報自身が韓国国民全体の猛攻撃にさらされますからね。中央日報としては、 イジェミョン氏の発言が日本で物議を醸しているよ。日本のメディアも報道しているよ。とこっそりと告げ口するぐらいが限界ということでしょう。そしてその際も右翼志向の産経新聞と日本を貶めるような言葉を散りばめ、反日教に染まった韓国国民の意識を刺激しないようにしていると見られます。堂々と面と向かって、 い、ジェミンは間違っていると言いたいところなのでしょうが、韓国においてはこれが限界ということを表している記事という言い方もできるかもしれません。中央日報の記事に登場してきた産経新聞の記事はどういった記事だったのでしょうかその一部を引用して見てみましょう。日本を追い越し先進国に追いつき、世界をリードする韓国を作り上げていく。 来年3月の韓国大統領選に向け、革新系与党、共に民主党の公認候補に選出されたイ・ジェミョン・キョンギ知事は10日、候補決定後の演説でこう強調し、日本への対抗意識を早速覗かせた。イ・ジェミョン氏は、韓国がこれまでいくつも危機を乗り越えてきたと言及した際も、日本政府による2019年の 対韓輸出管理厳格化を念頭に、日本の輸出報復に対し短期間に完璧に勝ち抜いたと主張した。とありますね。産経新聞にそういう意図があるかどうかは不明ですが、イ・ジェミオンという小物が何か吠えてるよと小馬鹿にしているような記事にも見えますね。日本の輸出報復に対し短期間に完璧に勝ち抜いた 主張していたその同じ人物が日本を追い越しと日本に負けていることを認めた発言をしているのですが、イ・ジェミオンというこの小物は自分の発言の矛盾にも気づいていないと嘲笑っているような記事にも思えてしまいます。もしかしたら、言外にこのような馬鹿げた人物が大統領になってくれれば、それは日本にとって何ともありがたいことだという気持ちも透けて見えるような記事だ。 というのは私の邪水が過ぎるでしょうか。この二つの記事を見ると、イ・ジェミョン大統領が誕生した際の日韓双方の印象を伝えているようにも思えます。まず日本側としては、日本を追い越し、世界をリードするなどという発言をした人物と対話をする必要性すらありません。ちょっと考えればわかると思うんですけどね。例えば日本の岸田首相が 初心表明演説でアメリカを追い越し世界をリードするという発言をしたとしたらどうでしょうアメリカは不信感をあらわにするでしょうし、世界はなんだこいつと思うに違いありません。イ・ジェミョン氏はそういう発言を堂々としている人物なのです。そんな人物と対話をする意味は全くありませんし、それはすなわち韓国の陽日すり寄りを完璧に排除できることを意味します。 産経新聞の記事からは、イ・ジミョン大統領誕生、むしろ歓迎と思っている日本国民の気分を表しているようにも思えます。かたや韓国側はどうでしょうか中央日報の記事は、韓国内保守派の気分を濃厚に表していると言ってもいいと思われます。北朝鮮とは距離を置き、アメリカに追従していくしか韓国の生き残る道はなく、そのためには洋日が欠かせないと思っている 韓国内保守派にしてみれば、その頼みの綱の両立すら自ら放棄しようとしているイ・ジェミョン氏は、韓国にとって最悪としか思えないのではないでしょうか。イ・ジェミョンが次期大統領に選出されたら、韓国は完全に終わる。ムンジェインが進めた米中間のコウモリ外交すら維持できず、日本との溝は決定的なものになり、韓国は完全に自由民主主義陣営を離れ、 中国、北朝鮮側の国になる。韓国内の保守派はこう思っているのかもしれません。イ・ジェミョン大統領誕生、むしろ歓迎という日本側の気分は少々楽観的に過ぎるかもしれません。イ・ジェミョンという人物の反日発言、これは果たして本心からのものなのでしょうかどうもこの薄っぺらい人物を見ていると、本心からの反日発言ではなく、こう言えば 韓国大衆からの支持は強固になるという後先考えない類の発言であり、言ってみれば思想信条同行ではなくただのポピュリズムから来る発言ではないかと思われるのです。つまり大統領になった瞬間にいきなりヘタレ、これまでの発言などすっかり忘れて、韓国にとって日本は重要、仲良くしよう、対話をしよう、韓国側はいつでも対話のドアを開けている、 と全力ですり寄ってくる可能性が否めないということです。イ・ジェミョンという人物は、必須の韓国人と言って人物と思われます。このような前言撤回、嘘を恥と思うような心は持ち合わせていないでしょう。そしてイ・ジェミョン氏がいきなりヘタれて、日本へのすり寄りを開始したとき、おそらく日本のマスメディアは、韓国が歩み寄ってくれた、日本は イ・ジェミョン大統領と直ちに対話を始めるべきだ。日本の韓国に対するカタな態度は世界中で非難されているという大合唱を始めると思われます。日本国内の左派は勢いづき、その時の支持率によっては逆に日本政府が下手れて、イ・ジェミョン大統領との日韓首脳会談開催を決めてしまうかもしれません。そうさせないための第一歩が来たる衆議院選挙です。